準備できましたレもしっかりあがりますしラー油もかけますからねああどうどうではいただきます<音声>皮は結構もっちりしとして弾力があり噛んだ瞬間にちょっと弾じかないようなそんな感じでしたねもちろん実際は弾かじかいないですね で中の肉がん味がたっぷり詰まっていてそれがかんだ瞬間につの中に広がってきて美味しかったです何専門店とまではいきませんがコンビニでこ の, このシェルなら本当にすごいと思いますというわけでこちらも検索させていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部